どうも解説音声担当のキリタンです今回制作したのはガバナーアーリーガバナーボリューム1ですそれでは早速ざっくりとした制作風景をご覧くださいまずはこちらが素組みの状態になります 今回は首のパーツだけ接着しましたが他はいつも通りゲート処理のみの加工になっていますまずは洗浄をして接続箇所のマスキングを施していきます を吹いて1色目を塗っていきます。 マスキングをして、二色目、三色目を塗っていきます。 こんな感じで塗り分けていきます塗り分けができたら瞳デカールを貼っていきます 部分塗装でエンブレムなんかも書いてみました光沢クリアーを塗って積み入れしていきます。 すべての塗装が終わったのでマスキングを剥がして完成です。 長だったでしょうかアーリーガバナーは顔の塗り分けが56回必要だったので思った以上に時間がかかりましたそれとやはり1体では撮影が進まなかったので時間ができたら2体目3体目も塗っておきたいですねキット内容も足首の構造が進化していて差し替えパーツも多く意外とパーツ数が多い印象でした別売りですが専用の瞳でカールを使えば 顔きれいに決まるので、小さな目が描けない私でも、ここまでに仕上げることができました。それでは、今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回でお会いしましょう。